こんにちは、ブロードです。今日はですね、ミニマリストの人付き合いの話をしていこうと思います。皆さん、人付き合いって一番難しくないですか一番おそらく人生の中で悩むポイントだと思うんですよ。今日はミニマル的な思考で考える人付き合いの方法、人間関係についてまとめていこうと 僕が実際にどういうふうな人間関係こういう関係をしているのかっていうのを実体験をもとにこういうふうにやったらいいんじゃないかなとかこれよかったよっていうようなシェアをしていこうと思います僕のチャンネルではこうしたミニマルな思考だったり生活コスパのいい生活だとかを紹介してますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日はミニマルな人付き合いの話なんですけども実際やっぱり人間関係って一番大変ですよね例えば仕事場職場の関係だとか職場で一番大変なのは何かっていうと仕事そのものも大変なんだけど実際人間関係上司が嫌いだったり同僚がとか後輩が聞いてくれなくてっていうような人間関係が一番の人生のネックだっていうふうに言われてますよね。 今回はミニマル的思考を取り入れながら実際にどういうふうな人間関係を維持するのがいいのかっていうのを実体験を元にまとめていこうと思います、えー、実際ねあこれあるあるとかこれいいんじゃないかなっていうふうに思っていただいた方はそれを使っていただいてちょっとねあの人間関係をよくしていただければなと思ってますまず僕が一番ポイントにしているところなんですけども人間関係ってもうそもそも日々変化していくものだなっていうふうに思っています これ何かっていうと、最近僕読んだ本の中にあったんですけど人間関係ってストック型ではなくてフルオー型なんだよっていうのを知りましたこれああなるほどなと思ったんですけどどういうことかというと要するに人間関係ってもう蓄積されていくわけじゃないんですよその時その場その場によって変化していくもんだよっていう風に捉えるとすごくいいのかなと思っています例えば家族だったりすると 家族はもうストックというか、もうずっと一緒に生活しているだとか、あとはもう一生あのつきまとうというか、一生、あの、一緒になるっていう関係ですよね。それとはまた違って、友達関係、交友関係っていうのは、それ変化していくんだというところを意識するとすごくいいのかなという感じです。例えば、小学生の頃、あの、クラスって、 ありましたよね1クラス2クラス1組2組3組みたいな感じがありましたよねで、えー、小学1年生の時に一緒になってクラスで友達になりましたとですごく仲いいと毎日毎日その子と一緒に遊んでましたとただ、えー、2年生になった時に2組に変わってでその子と離れ離れになりましたとなった時にその子と遊ぶ機会って減ったりしませんでしたかいや実際僕も、えー、結構仲いい友達がいたんですけどもあのその友達と違うクラスになったら もその友達なかなか遊ばなかったりだとかちょっと遊ぶ機会が減ったりだとかっていうふうにやっぱり変化していくもんでしたよねであの例えばですけど小学生の頃にすっごい仲良かった友達と中学校で離火離になった時で実際小学生の頃に遊んでた友達を今その子と付き合いがあるかっていうと実際もうね小学生 全校生徒でいうと 2,000 人ぐらい多分いたと思うんですけどもその中でも今でも付き合いある友達って言ったらもうそれぐらいそれぐらいニッチというかそれぐらいもうやっぱ人間関係って日々変わっていくものだなっていうのを大前提にして考えるといいのかなっていう感じですね僕が小学生中学生あとは地元の友達だとかもうほぼほぼ遊ばないですね 会会うう機会がないといとかやっぱり会っても話が合わないことが多いです例えば職場の話になったりしたとしてもやっぱりね僕の友人も結構会社員としてしっかり頑張ってる方も多いので会社の話とかになるんですよで会社の愚痴だとか会社の方針が違うなっていう話だとか、えー、僕にされてもなっていうのがあるんでなかなか会う機会がないですよねで フリーランスだとか、個人事業主 の, の方が多くて、ミニマリストだとか、あとはコスパ生活してる人だとか、もう趣味が合う人と結構合うことが多いんで、やっぱりストック型ではなくてフローなんだ、蓄積されるんではなくて、日々変化していくものだよっていうふうに<笑>押さえておくと、人間関係でよりよくできるのかなと思ってます。なんで、えー、結構ねあの、悩まれてる方もいらっしゃると思うんですけども、要するに、あの日々変わっていくものだと、小学生の頃の友達だった人たちと、今でも仲良くしてますか っていうところを自分で疑問に思いながら思い返してあ実際結構その時毎日遊んでたけどやっぱり日々変化していくもので今その子と遊んでないってことはやっぱ新しい友達をどんどん作っていってその環境に合った友達を作っていくコミュニケーションを取るっていうのがポイントなんだなっていうのを頭に入れていただくっていうのがいいのかなと思ってます。で次なんですけどもやっぱり職場が変われば仕事関係も変わるというところを押さえておくとやっぱり人間関係って悩む。 ものですよね職場の人間関係って一番悩むことかなと、えー、僕 の, あの前の会社、えー、では上司ですごくパワハラまがいなことをされました僕の中ではパワハラなんですけど、まあ世間的にはあの、まあ、普通かなっていうのがいろいろあったりだとかお前は俺の酒が飲めないのかとか あのお前この飲み会に今回分かっとるやろうなっていうような圧力を受けましたそういうふうにやっぱり職場によって人も違うしやっぱり職場が一緒だとしてもその部署が違うだけで人間関係って変わってきますよねやっぱりもう環境によって変わるっていうことを考えるとやっぱり自分から環境を変えていくっていうのも面白いかなと僕もその銀行員として仕事してたんですけどやっぱりいい人もいれば悪い人もいて合、えー、わない人もいれば合う人もいるんですよ ほ、まあ、ほぼほぼいなかったですけどそういうふうに職場を変えていく自ら変えるっていうのも選択肢の一つでやっぱり人間関係がやらかい仕事を辞めましたっていう人も多いので正直やっぱりそういうふうに思った時にはどんどんどんどん行動するっていうのがポイントかなと思ってますでさらに言うとやっぱ住む場所も変わると、えー、環境がすごく変わってきます例えば僕がアメリカに留学してたんですけどもアメリカ時代に会った友達だとか結構いろんな人と会ったんですよもう面白くて いろんな考えがあるんですよね。例えば僕があのこの大学生だったんですけど、大学生大学卒業した後に何するかって話をスイスの友達とした時にその子がね言ってたんですよ。あの、私はこれをしたいとか。私はこうするために今ここにいるとかっていう。風にもう物事をきっちり考えていってロジックで温めていってしっかり自分の筋道を立てて将来を考えていました。 で、かたや僕は何をしてたかっていうと、まあ、とりあえず英語を勉強してとりあえずそこそこ喋れるようになってとりあえず英語のスキルをみたいな抽象的な話をしてたんですよ。そしたらその子が怒ってきていやなんでそんなに抽象的な話をするのかいやもっとしっかり将来を考えて自分のためにあの自分の人生を歩むのがいいんじゃないのっていうふうに、えー、僕はちょっと説教というかちょっと熱くあの会話をしました。 そういうふうな時に何が感じたかっていうとやっぱりあのその、ね、国によってだとか人によってやっぱり考えてることも違ってやっぱりしっかり考えてる人考えてるんだなというかやっぱり将来のことをしっかり考えながらやってる人もいるんだなっていうふうにあの学ばせてもらったというかそういうふうにいろいろな人に会うことによっていろんな考えが、ね、変わっていくっていうのも、えー、いいのかなと。 というところでミニマルな人間関係の話に戻すとミニマルな人間関係というところでいくと人間関係はストックではなくてフローだと日々変化していくものだっていうのをしっかり認識した上で変化してもいいんだと自分が変わっていくのも当たり前でその人間関係でその時々でその仲いい人たちは変わっていくんだっていうのを大前提にしながら自分が好きな人と絡むっていうのはいいのかなというところを僕は感じています。 なんでその99「99% 捨てる」だとか「人間関係ってその断捨離する」だとかっていう風に言う方もいらっしゃるかもしれませんがその日々変化していくっていうところを頭に入れておいて変化してもいいんだとその人にずっと固執してずっと仲良くすることが、まあ、美談かもしれないんですけど も, もう親友としてずっともう幼き頃から幼い頃からずっとあの一緒になってきたっていうのもいい話かもしれませんがもう現実的に考えると日々変化してるんだよっていう。 頭に入れて関係を構築するっていうのはありかなといい う, うに思っていますで正直僕はすごく広く浅い交う関係が多いですめちゃくちゃ友達多い感じですが実際深くないのでそこまで仲良く友達親友だとかっていうのはなかなかないかなっていうところもあります、えー、そんなんでいいのかなとやっぱり人によってあの付き合い方違うし、えー、人によって、えー、受き踏向きがあるのかなと。 でそういった意味でもやっぱりミニマリスト的な人付き合いっていうのはストックじゃなくてフローっていう考え方もあるよっていうのを今日はお伝えしたくてまとめていきましたいかがだったでしょうかミニマリストというか人間関係ってやっぱりストックじゃなくてフローっていうふうに考えるのもありなのかなというところでしたはいというわけで今日はですねミニマリストっぽい人間関係ってどうしたらいいのっていうことでお話ししてきました